では、最後に様々な絵を描くメソッドですけども、マイピッチャー。円も塗ります。これはフットーム。それから長方形をトームで 0.6 で塗ります。それから回転した楕円を 0.7 で塗ります。から三角形も 0.5 で塗ります。それから線もこれはフットームで塗ります。それからドーナツ型も塗ります。で最後にスけれども、動かしてます。 うね、そうすると、ここに入りができてますから、うん、こういうふうに、えーまあ、今出てきたので図形が一通り出ています。で、今のは幹格図形を全部出してるだけだったんですけども、えー 課題の必要にあるように、もっと美しい絵みたいなものを作る。えー、ちょっと、こういうふうな、海の上に浮かぶピラミッドと太陽というふうな、えー、つまんない絵ですけども、作ってました。こういうことをするためには、えー、ここは原点でロですね。全部の座標の場所を決めて、えー、座標を全部見つけた上で、それを全部、この三角形、三角形とか、背景は長方形、長方形とか、んも太陽は丸とか、作っていけばよいいわけです。 マイピクチャー5は、これは、えー、空と、えー、海と、からピラミッドの2つの面と、えー、円と。で、これ。 同じ絵ですけれども、まあえー、同じ絵ですけれども、こういうふうにできるわけですで。それはいいんですけども、最後に、グラデーションや下模様は結構やってみるうと思います。それはですね、前回説明したブロックを与えるやり方を使っていろんなことをするです。 具体的にあるんですね。空は上に行くほどちょっとずつ色が変わるというのは、P セットの U と Y と R は一定なんですけども、G と B の値は上に行くほど Y が小さくなるので、上に行くほうが Y 小さいんですね。明るい色、下に行くほど暗い色になるようにだんだん変えていきます。それからフィルサークルはですね。 X たす Y の、X たす Y が一定というのはこの線ですね。で、この線の8、えー、で割った余りや3ということは、これは8の周期で、そのうちの3つ分だけずつ色を塗ると。そうじゃない場合には塗らないと。その条件にかなった時だけ色を塗ると。それから、今度は、ウグの方なんですけども、 X を10で割る、Y を10で割り、奇数か偶数かで、えー、この B の色を変えてる。R と G は一定です B の色は変わる。なんかそういう風にして、いろんな風に、えー、変えてみました。それも動かしてみましょう。 こういうふうに、下に行くほど赤っぽい色になる。それから、えー、太陽のところは斜めのしましまになる。それから海、海は縦横の千鳥模様になる。こういうこともできるということね。では、総合課題については、まあ、A 課題は特にないけども、自分たちの美しいと思う上を生成するプログラムをさしていります。 レポートについては、この内容を必ずきちんと確認してください。総合課題は通常課よりも点数が高いので、えまあ、きちんとやっていただくことを知っています。